引き手巻き寿司味が分かってるのか食材を知ってるのかとひ言いいですか 俺これどうやっ作らないですか<笑>マスクやってるいや今日もね暑くて参ったほんとにうんすいませんもう無理です<笑>どうも皆様<笑>改めまして、えー、とサムライティングのお時間やっまりましたマックス・ゲストよろしくお願いします今回なんですけれども何やらちょっと 企画があるという説説明明を受けたののででじゃあその説明から今回はですね僕こうフードファイターマックス鈴木38歳もうすぐ9歳になりますけれども389年生きておりますで多分人より食事と食材と触れ合える方多いと思うんですよっていうのがどうもスタッフさんの中に泊まったらしく、はい、なんか某テレビ番組の某企画のあの。チチキチキ のやつを丸パクりしようっていう企画が今回なんと始まりまして題しましてなんと日本の代表的な食の一つである手巻き寿司こちらを使って僕の味覚を試そうというそういう企画ですよね。 果たしてマックス。次は本当に味がわかるのかと。味が分かってるのか、食材を知ってるのかと一言いいですか知ってだけやってるなら。 え今日ちなみに 何,、はい、何問ぐらいやるんですかえっ、ー、と15問用意してます15品目の、えー、と手巻き寿司があるとえこれってあのクイズみたいな感じですよねそうですねあの目隠しした状態で食べていただいて具材を当てるっていうクイズですおなるほどあそう大事なこ と, というのを忘れましたこの前撮影させていただいたとんねんさんの日本そばの食べ放題60分の企画の時に実はね 見学に来てくれた方いらっしゃるんですよしかもなんとその方はプロの料理家さんなんですねおでは早速お呼びしたいと思いますいつもより若干僕が緊張している原因、えー、はこちらの方ですどうも初めましてモーアイと申しますモ ー, ア イ,、はい、モーアイですあのちょっと僕緊張しちゃうんだろ<笑>自己紹介の何で自分が強いてくださいあ の, あのですね<笑> あのモアイさんとお知らせ欲しいインスタグラムですとかツイッターとかで素敵なお料理レシピとかをあげられてる方なんですけれどもプロの料理家ということで料理好きなんですか大好きですはいちょっと待って い, いや違うからね言<笑>いたい方は見るけど違うモめっちゃ可愛い<笑>で、今回あのモアイさんせっかくこうプロの料理の料理にしかったヤめっちゃ緊張するやね まあご紹介していただいた通りモアイズキッチンっていう名前でインスタグラムに毎日レシピを配信してます多分主に OL の方を応援するような OL の方が見て楽しんでもらえる投稿をしているのでぜひチェックしてください、はい、お願いしますモアイさん気遣れてなかったと思うんですけどモアイさんが自己紹介されてあげた後ろの人は何してたと思うんですけ何してたんですか何<笑><笑>でじゃ<笑><笑>それは 言っちゃいないやつだ事前に今回ね、あのー、手巻き寿司の中身を、うん、ご用意していただきましたお、うん、お手製ですかお手製製でですすかちなみにちょっと気になったんですけどどんな食材ご用意していただいたのかなっていう、うん、あまあ具材ないにしてもなんかこうヒントじゃないけどちょっと今日はマックさんにいっぱい食べてもらえるように飽きが来ないようにいろんなバリエーションを用意してきました15種類めちゃくちゃゃく<笑> 本当に生まれてきてきよかった<笑>早い早いはい。あの皆さんも心より感謝しざいとうございます一でもち ょ, ちょっといいですか一つちょっと疑問に思ったのは、はい、ヒントになるんであの言える範囲でいいんですけど僕食べたことあるものなのかなっていうのがまずあってあとそれを僕が知ってるのかなっていうのが結構メジャーなもので揃えましたでも15品ってそこそこ大変じゃないですか、うん こんなよありがとうございます。<笑>それを当てられるかという、はい、平和な企画でございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、それではいつものレッツイートをやりたいと思います。<笑><笑>はい。あのいつも。 レッツイーティングとかなんかこうなんか元気系だったりいろいろなパターンあるんですけど今回ちょっと僕があのアイさんの見たいんで僕が「レッツ」っていうんであのカメラに向かってあの好きな感じでいいんで「イーティング」でもいいし「イーティング」でもいいしはいちょっとやっていただけると嬉しいなって思うんですけどすいません OK ですか OK ですあっじゃあいきますレッツイーティングせめてリアクション取ろう はい、これが私が用意した手巻き寿司の具材ですお魚系からお肉系とバラエティ系で大きく分けて3パターン用意しました<笑>マグロと山芋のわさび漬けこっちがサーモンとオニオンで、ま、マヨネーズとか食べようかなと思ってこれはマグロを漬けましたこれがしめ鯖炙りますとろたく大好きなんです美味しいからマグロユッケ温泉卵と一緒に食べてもらおうと思ってますでこれは昨日つけたてのの新物の 筋子からつけたイクラになってます。いやいや<笑>めちゃくちゃ美味しい一洋酒。このお肉が牛しぐれで、ちょっといっぱい食べられるように生姜をいっぱい入れて、ちょっとアサリ風に仕上げました。これはこの豚を塩コショウで炒めて、このおろしポン酢でさっぱり食べられるようにしてます。これはもうなんか100円寿司とかでよくある牛カルビ。牛カルビ。<笑>よくある牛カルビ。 ここら辺がバラエティー系でもうこれ定番の砂マヨ玉ねぎをいっぱい入れてヘルシーにしてますそして納豆キムチをでも MAX さん辛いの苦手だからちょっとキムチ多めにしようかな<笑><たず><笑><笑>そしてコーンマヨにしようと思ったんですけどマヨ系が続くと重いかなと思ったのでバター醤油でいただきましたこれはカニカマのサラダでこれも野菜をいっぱい入れてこうヘルシーに仕上げました、はい、以上 10… あ、そそそしししててて<笑> <笑>そして、そして、そして、これをどこかで。涙巻きをどっかで入れる予定です。以上、十五種類です。専門正解を目指して頑張ってほしいです。はい、しますはい、それでは、えっ、ー、とー、もろもろの準備が整ったんですかね。整いました。整ってます。今目の前に並んでます。<笑>あ、並んでます。はい、あい、ね、<笑>答えが並んでるぜ、みんな。答え並んでます。あ。 じゃあもう早速じゃあ始めていきますか、はい、ちなみに、うん、あのここまで手をこうやって持ってもらいながら歩いてきたんですけど、うん、正直もう今の時点でちょっと匂いでおそらくあれだろうなって分かってるのはあります1個だけ、うん、あ、もうかかるっすちょっとね分かってますええたぶんヤだなっていうのは分かるんですけど<笑>、うん、でも多分それ15人の中の1人なんですよねそうですねそ彼はそれだけしか分かんない逆に言うと頑張ります、はい 応援してます日本人の場所を見せてくださいよろしくお願いします、はい、これガチでありますから本当に僕ガチですねで一応確認ですけど、はい、料理家のモアイさんに手巻き寿司を作っていただきます手巻き寿司なんでねほっとくと海苔がベシャべシャになっちゃうんで、まあ、せっかくだったら美味しい状態で食べれればなっていうのが一つです、うん、で、はい、モアイさんが作りましたそれをマックスさんに渡し入れていただいてマックスさんは食べます食べますはい味わっていただいて答えていただくとじゃあ一発勝負ですどうですかつまり食べて 卵違うあじゃあラーメンみたいな感じで何回も答えられるわけじゃなくてもう一発勝負ですいや答えるの回回げ、ね、は一回だけってことですねはいですですですです味わうのはいいけど味わうのは全然いいですヒントとかってありですか聞くの質問そこまで答えに直結しないものであればわかりました基本的には具材を当てればいいんですか、うん、そうですねなんかっイメージがわからなすぎててちょっと例えばですけど、カッパ巻き食べて きゅうりって答えるのはいいつけどとかカッパ巻きに例えばマヨネーズがついていたらしてそれでカッパ巻きってうとちょっとまああの零点五点だなみたいな感じですね何味までみたいなそうそうそうそうわかりました、はい、基本的にあるものなんですよねその手巻き寿司として、ね、あるわかりました了解ですはい OK です OK ですわかりましたはいじゃあ早速1本目いきましょうお願いしますじゃあちょっと失礼しますはい手を拭いていやもうこれね音もヒントですからそうっすよ結構陶器澄ましても効いてますね シャリ多めの方がいいかなシぐらいでいいかな結構モリモリにしちゃったんで巻くのがシ結構モリモリっていうのもまたこのヒントなんでねシ<笑>盛れるものってことだね、要はねあ、いいヒントです、ね、そういうことですよ ね, すねこれでどうですかはいあ、結構ガッツリシじゃいただきますはい行ってらっしゃいシ行ってらっしゃい<笑>一口で買わなす一口で。うん、もっと。 え早い。イ、え、ス、ー、かも言って。いいですよいいですよいいですよ。じゃあ正解はえこれツナマヨ。も。ツナマヨは玉ねぎをいっぱい入れてこうヘルシーにちょっとしてみました。だからこのちょっと食感がもう楽しいんだ。<笑>シャクシャクしてて。そ う, そ う, そう心遣い。<笑>うまい。うん。あれこれ変、うん、じゃねえわ。あれちょっとなんかもっと迷うかなと思った。確かに速答でしたね。じゃあ次は。 これを、入れたいと思います、はい、あそっかスプーン、もうちょっとまとまっていただきたいで す, い す, いいですスプーン、こうお箸でも手でもないスプー ン, あ, プーンある程度柔らかいから想像つきますかその時点でおー、なるほどなるほど二品目、これですいい、ね、はいこれはちょっと難しいかもしれないあ、できましたお願いしますはいありがとうございますあ、ちょっと匂い嗅いちゃうかな匂いいんですよ、嗅い全然ですよ、全然いいですよ難しい 難しい、ちょっと定番ではないかも。なんだこの甘い匂いは、待って、甘い匂いがして、スプーンを使う。<笑>いただきますお。お願いします。どうでしょうか。あうん、まじで具材分かってます。はいはいはい。うんうんうん、え、待って、ちょっと待って、蓋を取ってしまうんだよな。<笑> 今ちなみに何と何で迷われてますちなみにコーンバターかマヨコンーンコーンバターかマヨコーンてんもう一回行きますかもう一回行きますかてつ<笑><笑>ごたえおめでしますごたえおめで、はいてつごたえおめで、うん、そうですねどういうとポイントでして迷ってますえっと、うん、まあ、手巻きなんで、うん、マヨコーンから正直思ったんですよ、最初はいはいはいはい、うん、だけど、マヨコーンにしてはサラサラしすぎなんですよ もっとあのねっとり感があっていいなと思ったんですけどねっとり感がないですよコーンのはいはいはいできましたはいお願いしますありがとうございますさすがさそこまでしっかり読み取るとあっちなみに外したら罰ゲームですさらっと言っとくっすけ ど, っ言っとんですけどいやこれ多分おそらくマヨネーズじゃないやなおいや絶対あのマヨネーズの感じじゃない いちょっと待ってこのね<笑>でも口にオイルは残ってるんですよだから、うんうんうんうん、多分バターなんだよなマヨも油だからなち ょ, ちょっと待ってください い, いやはいもう決めました お, おコーンバターうよっしゃうれ し, し, しい え、うん、マジで嬉しいすでもあっすーとぱ難しいかどらるのなんかちょっと臭うな。うん お寿司といえばのあの匂いがするモテさんできましたはいお願いしますはい、はいいきます、はい、モアさんモアさん<笑><笑>ちょっとっ<笑>モアさんいやまあ悪いのは俺らなんですけど これもうわさびじゃねえ<笑><で><笑>？あの涙まき的ないやつ。そうですそうですそうで す, そうです。はい。はい。う<笑>ーん。三問連続正解。三問連続正解でございますよ。絶対今のわさびで一発下バグった。<笑><笑>あマヨネーズ食べたら結構いいっ て, って。あでも全然大丈夫す。大丈夫ですか。はい。あの弱っちょうろがないんで僕大丈夫です。す<笑><笑> じゃ、次いきますねごい。<笑>うん よっしますで終わったおーこれもうあれでしょうね、うん、品目を当てればいいんですよね、うんうん、なんとか負けないんですよねそ う, んうんうん、っすねちょっともう一回もう一回一応もう一回全然いいですよ全然いいですよえっと、これがいいなめっちゃモリモリなってるのにわかったいいですか、はい、どうぞ海鮮サラダ海鮮サラダ あ, あのー、うんうん、カニカマとかをマヨネーズでキュウリとあえたやつ 正解ー今のカカニママとキュウリとととこれも玉ねぎちょっと入っ入てます、うん、とマヨネーズと塩コショウで僕ここれれ一番好ききななやつですあ、えーあえー、そうなんですよのじゃあよかっっったた作ててし<笑><笑><笑>ちょっと慣れてきたこの目隠しあ、はい、あでもねやっぱ問題はね一個あって。はい このわさびを食べた時にちょっと美味しいと思った自分がいたんですよ、うん、<笑><笑>これも問題だな<笑>俺なんかキャラ変わってきてるなあ の, <笑>あのオーディファイターというより芸人ですからねでも本当強すぎてリアクション取れなかったんです<笑><笑>ところが正直ありました、ね、のガスなリアクションでしたか、ね、<笑>お願いしますはい、じゃあ次次はちょっと次はちょっと いいちょっと今までと違うってことか な, なるほどねなるほどね考えられる可能性としては今まで和のものが来たから洋のもの来る可能性がダメなああ多分そういう感じだないいっすね全 然, 全然違うっすけど、ね、これ何ならもう肉とか来る可能性あるなああいいっす ね, あーなるほどね全然違うっすけど、ね、<笑>全然違う大丈夫かベイ<笑>ビーだね一緒に食うかモリモリにしすぎちゃったんで気をつけてたはい お願いしますはいではじゃあいただきますお願いただきますもうこれでしょう、うん、これでしょうんうんう<笑><笑><笑>んうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう ああミーポイント正解です大正解今なんで二回目食べたかっていうと、うん、多分納豆これ引き割りなんじゃないですかうんうんうんうん<笑>粒があるかなってちょっと確認したかったんですよキムチなんですけど納豆は風味するからでも粒感じられなかったんですよ、うんうん、でちょっと確信が持てなかったんですけど、うんうん、多分お米とは違う感覚があったんで多分これ引き割りだなっていう読みでした、うんうん、なるほど、イエー正解ですか正解いや大正 解, 大正 解, 大正解引き割り納豆とキムチ素晴らしい これスタッフさん、皆さんビビってんじゃねえの、これ。<笑>俺が意外に当てちゃうもんだから。次は。お米の炊き具合がめちゃくちゃいいっていう。うーおもお、次はちょっと。はい。今までの味方、変わってきますね。こちらでございますか、ね。お願いします。はい。じゃこれ六個目。六個目です。いただきます。はい。ああ。どうだいたいわかった。お。 大体上がりました。おう、大体上がりました。匂いでまず匂いから。へ、は、え、い。で、ア<笑>セスプレがいいですね。でもこれ品品目を当てるのがむずいな、うん。とりあえず牛肉はもう確定してるんですよ。う ん, うん、うん。いくつかあって、はい、例えばそのなんかカルビ焼き肉とか。うんうんうん。 なんかしぐれ煮とか、なんかそういういろいろなあれがあるじゃないですか、うん、そこはちょっと迷ってますちょっと若干味薄いかもしれないですねいや待てよもう一個ちょっと待っていいですかちょっとはいちょっとグーおめ で, おめでこれ意外に答えオーソドックスかな、ひょっとしてうん、うん、だったらもう、もうわかります、食べなくてもえ、どうしますじゃオーソドックスじゃないっすオーソドックスじゃないじゃあもう答え食 べ, 食べます。<笑>お願いします 牛カルビって答えるか、す、うんえーはい、き焼きって答えるか。なるほどね。なるほどね。そなんなかそんなようなかその辺で迷ってます。ち、まあ、なみに言うと、まあヒントですけど、今の中に正解はあります。えがあ る, ある、うんまあ。味付けの違いなのかなと思って。そうですね。うん、そこを当てられるか否か。ケーキだともう砂糖と醤油だけって感じで。うんうん そのカルビだと何だろうニンニクとかごまとかプラスしてうん<笑>何かわかんでいるど<笑>小刻みに刻み<笑>分かりましたおいいですか牛カルビ お, おっしゃー今カルビのタイミングで米落ちたけどどっかに<笑>あのね多分ごまなんですよ僕食べたのうんうんサリサリしたから、うん、多分それで そっちかなと思いました。すごい。うん、すげえ。ピンポイントで。最後仕上げの時にちょっと金ごまを追加で入れたんですよ。わかりやすいように。うん、もうはやないよ。<笑>これめちゃくちゃ面白いし次の品目は 一, 一つの具材というよりはまあ、組み合わせですね。食べていただいたらすごいだと思います。組み合わせ自体はよくある。うん、よくある。お<笑>いしい。俺ちょっとああなんかあんま想像しない方いいな。 お願いしますはいちょっと下から取れるんで下におしぼりを私がサポートしますあ、本当は？となんか垂れてる垂れてる<笑>さいいですか大丈夫じゃ あ, <笑>じゃあ い, いただきますはいええなんでにか言ったんですかなんか田舎の倉庫みたいなニューズ田舎の倉庫のその具材にマジでやめてほしい<笑>じゃあ、すみませんいただきます<笑>田舎の倉庫と<笑> うんー。絶対食べたことあるんだけど全然わかんない。おーもう一個いいですか。はい。もう一個。<笑>すみません。でも食べたことは絶対あるんですよ僕、うん。いやこれむちゃくちゃむずいっす。え、ね、え。意外とやっぱ酢飯の主張って強いんだな。お願いします。はい。改めまして。はい。 別の具材を多めにしてもこの か, ななか<笑>漬物みたいなのおーおー お, ーおーあ、でもいいいいなんだこれ嗅覚抜群嗅覚抜群このみずみずしいこれ何<笑>そうそうそうそれそれ<笑>それそれほ<笑>んとそ れ,、えー、本当それなんだこれ最初違うもので作ろうと思ってたんですけどでもいっぱい食べるためにはちょっとこういう味付けの方がいいんじゃないかなと思って、ね、これに変えたっていうのがちょっとヒントですなるほど 外してくれたら罰ゲームあるんですもんねわかります<笑>はい、それはもう A、ええ、これって、うん、お肉は僕はわかったんですよ、うんうんうん、お肉じゃないほどもらうとダメですかおそれだけ巻いてもらうありす、ありすやりましょうか、うん、あ多分、ごめんなさい、それわかりましたお。これわかったけど、うん、もう一個の方もいいですか<笑><笑><笑>これはこれで今食べるんではい。 シだっっったたたたででももここれれれ普通に見たら何これって感じです、ね、そししそうううすすすああ、わわかる理由も<笑><笑>すげえしょすげななんだよなんいお肉のもうがちょっといまいちわかりますこのー、うん あののー、うやむやむでで終わらせたた。くないい俺の感じ。いマジで分かったすごい一口しゃぶってしゃぶっていうことはどういうことですか しゃぶっていうのは、どういうことですか豚しゃぶおろしにした理由です、ね、えなんかすごい詰められてる気がす違う違うよシャ<笑>部分がちょっと気になります、ね、うん、そうですねそこをどう捉えられてるかによって正解か、不正解か分かりますじゃあ、<笑><ちょ><笑>もう一回、もう一回いいですかあどうぞどうぞどうどうどう何回でも<笑>え、これ豚しゃぶおろし豚しゃぶおろしはい正解は 豚さん、バろしてありません。残念。シャブここにいてねって言うよ。しゃぶではない。ということで、その時間で。しゃぶではなく。はい。豚を普通に炒めてます。なんだよー。<笑>焼いたのかー。<笑>俺、こんだけ悩んで。<笑>ボイルと焼きの違いも分かってない。他全部合ってます、うん。他全部合ってる。見た目だったら一発上がるんですけどね。あ、でも。味ついてるな。 そうなんです味付いてるってことはボイルじゃねえわなうわあコンプリートの夢ついた<笑>はいマックス鈴木さん罰ゲーム決定でーす<笑>罰ゲーム<笑><笑>罰ゲームなんんすか あ, ありますありま す, あ, 一度っ言ったっすありますあああああでも美味しいじゃ次いきますかい、ね、きますか あもうショックすぎる本当に。<笑>コンプリートの夢がついただけでもショックすぎるわ。<笑>えこれ罰ゲームって間違えた回数にも関係してきます？ あ, あ関係させましょうか。気<笑>抜けねえじゃねえかよー。できました。はい。ちょっと行きます。はい、ほう変えたことあるな。行きます。 めちゃくちゃうまいんですけど、うん、もう一回作ってもらいい？なんだこれ？えもうあれって感じですか？イカの上で渡します私の。はい。い食材はわかります。かなこの結構牛肉。おお。この香りのそうだろう知りたいんだよな。うん結構。でもそれは冷やんだよな。 食材もう一個分かった。おお、生姜だ。おお。牛肉がいて、甘辛く煮てあって、生姜が入ってた。うんうんうんうん、はい。おは牛肉生姜で煮たやつ。うんまあ間違いではない感じ。正解。じゃあまたあの大正解の答えを教えてください。一言で言うと牛しぐれ煮 ここでしグれにかー<笑>。さっき言ってたから。<笑> そ, う そ, うそうそうそうそうそうそう。そうあそういうことか。これはあれですか？正解でいいんですか、ゴリーさ ん,、うん。まあで も, あでも全部ほぼ正解なんで、うん、今回に限ってはオッケーにしましょう。ああ。はい。吉野梅。ここからちょっとジャンルが若干変わってきますね。はい。ジャンルが<笑>食。食べたらわかると思う。食べこれも間違いなく美味しいですよ。 意外と海外の方々が知らないんじゃないかなと思いますね。よいいじゃん。海外の方が知らないんじゃないか、うん？日本人の方からすると、あ、これねって感じですね。これ美味しいですよね。はい、お, 願い お, 願いお願いします。あ、横ですねこれ。いや、もうちょっと今後は横にしようと思います。サニーはどう？あれさっきと似てるニュースな。さっきなんでしたっけ？あの、一個ないですか？ あのなんか大のの、のの、ってるみたいいいいいいなななあああ ー, あ ー, あーはい、はいはいはい、それだねいやあの、地方んんかか物物置みたい<笑>いや物置シリーズわ正解うん、うんうん 好きっすよね。大好き。マム。おいしいっすよね。おいしい。なんかお見事でございます。うん。こんなね。タグワンの塩分がたまらんですね。ね、うん。食感とね。じゃあ次のやつで行きますね。はい。お願いします。私今日これ一押しです。あ、そうなんですか。大好きです。私の大好物。これちょっと見てください。<笑>これをこれをぜひ映してもらって。は い, いよ。このこれ。<笑>ね、この。 これですよね、こ, ううこれいうユチチャロね<笑>これこんなにいっぱい飲んじゃいましたマックスさんできて横から、左右から漏れると思うんで、はい、気をつけて食べてくださいはいあ、本当だ、なんかもうじゃあ、いきますはいもう下でおしぼり補助しときますナイス補助え、普通に<笑><笑>めちゃくちゃうめー<笑><笑>これめっちゃ美味しい <笑>うん、はい、いくら。正解。はい、正解です味付けですね、これは。そう。醤油漬けですか。醤油漬けです。昨日、あの筋こを買ってきて、ほぐして。うん。漬けて、だから、つけて二十四時間ぐらいしか経ってないから、プチプチが一番美味しい時期。何それ。<笑><笑>幸せ。<笑>じゃあ、次が、ええー、十一品目ですね。 はい、はい、お、もうあれで終盤ですねそうなんですよめちゃくちゃ美味しそう 何, これ何を何を言ってんの全然わからないんだけど何言ってできましたはいちょっと横向きではいごたさんなので気をつけてくださいはい、はい、いただきますーすあ匂いじゃわかんないなこれは、うん、いや全然わかんない行きまー す, い, ますいいよ真剣に味わっております スロー再生ではございませんね<笑>じゃ具材は分かったっすでもいいっすかはいオニオンサーモン、はい、ー<笑>ちなみに何味でしたえこれマヨネーズじゃないですかあ、正解これもうあれじゃねえ俺もわいさんの彼氏になる資格あんじゃねえ<笑> おいちょっとゴリちゃん、えー、ゴリちゃそこだけ不参加みたいなやめてフォロフォロほらきたこれだよはいえいいどういうこといや次ふざけたらあえて黙ってやる<笑>マジですげー怖かったんだよこれ<笑> 俺、マジで異世界に飛んだなのと思った。<笑>一瞬、俺、マジで思った。マジで異世界に飛んだなのと思った、俺。ああ、匂い匂いですけ、ね い, ね、いいですか。いいですよ。じゃ、いますよ。いや、これは美味しいだろうな。そして、最大のヒンですね。今の匂いと音が最大のヒンですね。お願いします。はい。どうぞ。はい。いただきます。 試着することを忘れた人みたいな。ちょっと難しいな。ちょっとアクセントが。終わった。おお。正解は何でしょうか。炙りしめ鯖。大正解です。の、の、ガリ。おお。ああ、そこまで正解。大正解。じゃあ、え、これまさかしめ鯖作ったんですか。炙りました。<笑>おいおえ。お 世の中聞かない方がいいこともあるお願いしますはい、はい、はい、どうぞはいいただきます お, お風呂入ってない人の匂いする。おい<笑><笑> な, なっちゅうな声が出な<笑>うう言うたり<笑>物置言うたりお風呂言うたり<笑>これ料理ですか なんかその、うんんななんか、料理にあ、大都心なのかな。食材にちょっと、うん、ひと手間を加えた感じ。わ、うん、<笑>かりました。お、どこれマグロの漬け。正解でございます。大正解です。正解。食パンが、うん、多分魚かなと思ったんですけど。うん ちょっと食べていくうちにちょっとねっとり感というかうあれがあったんであーすげえかなと思ってす ご, い<笑>すごい食べていくうちにそんな臭みみたいにないから多分変な魚ってこうかキワキワじゃないなと思って割とメジャーな食べ物なっているのでおらすごい、うん、大正解おいえこれもやさんが漬けこれは漬けまし た, た漬け酒とみりんと醤油で美味しいでございますナスト2モン 当ててくれたら嬉しいなってお、もあいさんが当ててくれたら嬉しいですねあ ー, <笑>あー、頑張りますあ逆に言うと当てれなかったら痛いけどってはい、はいいやー、マジで<笑>今日のメインここじゃそこ<笑>こ、こ こ, こ, こなの<笑>ここですよでも結構難しいかもしれない、かなりうんこの、まあ、これをい い, いい感じ、あ綺麗な色 よしお願いします両サイドが危険ゾーンのやつです。はいわかりました。じゃ行きまーす。どうぞ。うん。おお引きにいった。すごい撮ってる。 おいマジっすか。マジっすか。いや、でも、一口目で分かった。本当っすか。マグロユッケ。正解。はい。大正解。大正 解, 大正解。しゃあ。いい。そして、美味しいですな。これ<笑><笑>よかった。君は結構すぐ分かりました。ええー、分かるんだ。分かりました、ね。これ、さっきの漬けと若干違う感じですかね。違いますね。こっちはユッケっぽくするために、あ、う、の、ん、焼肉のタレ。 ごまいっぱい入れてつけました。なんでちょっと韓国ニンニクとか生姜っぽい。確かにそう。うん、そう<笑>さあ、ということで、はい、はい、ラストでございますね。ラスト。はい。ラストにこれをを持ってきた理由は何ですか。なんとなくですね。<笑>特に。はい。 あ、ごめんなさい。まだ今から作って、はい、<笑>ない<笑>これやらせじゃないってわかるでしょ<笑>今のね<声><笑>いいですねただた海外の方は一発ではちょっとわかんないかもしれないですね日本人ならって感じですよ、ね、<笑>ってことは日本人に行くなんでしょうかよしできましたはいお願いしますはい、はい、ラスト15品目どうぞっい行ってらっしゃいいしゃい。 行ってらっしゃっていいな<笑>これもはやね、うん、後付けのやつあの主役がどうなってるかのほうが俺あれだなあ主役はまんまっ<笑><笑><笑>まんままんますの方がちょっすね、うん にすごい手間がかかってますねあマジっすか違うですねまあ、最後なんでノーヒントでいきますかあれっすよねマグロじゃないですか、うん、で、うん、あのー、山芋なんですよ、うん、うんうんうんうんただその山芋に手間かかってるんでしょってことは、うんうん、いいっすかはいあ そしたら小説ばゼンやんですよはいはい、あじゃあどうぞマグロのあ、マグ…<笑><だ><笑>マグロととほんとうん、いいっすよ山芋のの醤油漬け 減らす醤油と醤油と間違ったよ<笑>なですでもほぼあともう一個言ってほしいうん、うん、言ってほし い, しい好きだ<笑>あ、違う違う山芋とと山芋ととえちょっと足してみますあそうっすねそうっすねじゃあ、あの、泣きの泣き の, 泣きのちょっとわかりやすいように山芋となんとかの醤油漬けうん もう一本つる。醤油漬けは合ってるんですね。あすちょっとわかりやすいように、味を濃くしてみる。服薬、服、服、服薬。そうですね、じゃあ、あ…多めに、うん。このぐらいに。準レギュラーを、多めでいきましょう。はい今ちょっと巻きます、ねは。はい、先ほど、今食べていただい、た…今から食べていただくものは、さっき一個目食べていただいたものと。えっと、主役をちょっと抑え目にして。で、準レギュラーを。ああ、山芋抑え目ですね。はい、お願いします。 マグロと山芋ヤ確認できてるんですようん食感でうん誰だいないぞ。<笑>いますいるよもうちょっと刺すこともできますうん<笑>サムライマックス引っ込まってる<笑>食材がわからない食材食材というか味どっちかというと食材というより薬味にします、ね、これたっぷりの<笑>、うん たっぷりでお願いしますか。わかりました。はい。任してください。たっぷりでいきましょう。<笑>いいんですか。たっぷり入れちゃって。わかった答え。<笑>ダメたっぷり入れよう。はい。なるほど。はい、<笑>ちょっとね、わかりづらかったね。たっぷりめにいきましょう。たっぷりめに。これぐらいやると大丈夫。かわかったよー。<笑>確かにこれは、はあの答えれんかったらだめだわ。だってもう今制作中でしょ もううわって声出てますよ う, <笑>うわー美味しそうなわそうそうそう そ, うそっち側をこんな美味しそうなのも食られてマックスは思わせますね余計見しましょうかはいこれ僕ね、多分序盤食べてる<笑>これあれだよなぁ落とし穴って分かっててあれだよな進んでいくみたいなもんだよなもしかしたらちょうどいいパターンぐらいかもしれないあー確かにねここの食材と組み合わされてるうんでも意外とこれめっちゃ美味しそうじゃないですかちょっと入れて逆にそれぐらいがちょうどいいかもしれないですね寿司とわさび結構 一応テンチャンに入れる w まあ分かってますけどね、答え分かはい、ごめんなさいお願いしますはい、うん、お待たせしました逆にこれが一番ちょうどいいかもしれないうん、と普通に美味しい割合の気がするこっちの方が多分美味しいなるほど、ちょっと量を増やして ね, してねマグロと長芋のわさび醤油漬けはい、正解です、えー 大、はい、正解。は、そちらでございますね。はい、そちらでございます。はい、これうまい。あ、美味しかったですか。うん、ちょっとこれぐらい食べればいいんだ。多分 マ, マクさんですか。本当にちょ、あー、辛い。<笑>うん、<笑>多分ね。あとマク。うん美、美味しかった。あ、これも外していいんですか。大丈夫ですよ。はい。だいぶ減ってますけど。何分ぶりだこれ。ま<笑>ぶし<い>。<笑><笑><笑> ようございましたおはようございますということでいったお疲れ様でしたおはようございまありがとうございました実際にこう作っていただきながらいろんな味を楽しむ会でしたが今回はあれ侍って今週に何本あげてるんでしたっけ週2本ですね今四。4本、うん、できれば各週ぐらいでちょっと<笑>おまさんの辛みを作っていただきたいなと<笑>あ予約名が慣れてきた慣れてきた思うぐらい、うん、もう俺得なやめとくな<笑><笑> でもね、これねあの見てるかも面白いんですよへえー、よ面白いなあとやっぱりこう実際に作っていただくわけでまあ、出来たてじゃないですかのりがパリパリですごいいいなっていうのと<笑>何言ってるんだごめんなさいねもうホントかいバランスが絶妙なんですよねそれでいてニコって笑うと可愛さの中にちょっと色気があるんですよ<笑> <笑>で同時にちょっとファッあるからいい匂いがふわんですよ。<笑>そうそマツ<笑>さんさん、僕後輩ですけど一言いいですか。はい。<笑>何言ってんですか。失礼しました。どれが美味しかったですか。十五年。序盤のあのカニカマサラダ。<笑>大好きですね。<笑>やっぱり好きだ。<笑><こ>れ<笑>あれこ れ, これ<笑>うまいっすよね。めっちゃうまかったっすね。あれやばかったっす。カニカマサラダ、私のインスタでアップする予定なので。お。このレシピ。 すごくオシャレで、かつすごい勉強になるんで、ねあと、ぜひぜひあこやつこれこやつやばかったですよこ れ, これ、強烈にやばかったっす、これこれめっちゃ、このサラサラ感が、えー、透けたてのこれで、終わったらちょっとあの、前さんってこと巻いていただいた方がいいっすよ<笑>まああの、食べるよわかりますけど、マジでやばいっすマジですか絶妙って感じっすもう、すっごい楽しかった<笑>本当楽しかったっす楽しかったっすまた、キきシリーズやりたいなだってキきシリーズ面白いっすよねすごい面白いえ、見てる方はどうなんですか面白いっす。 やっぱり僕らは目で見てるんで分かるんですよ何が来るのかってい う,、うんうんうん、でもやっぱり真木さん分かんない状態じゃないですかその状態でこうん、え え, えってなりながら い, いろんなところからこうヒントをかき集めて答えるっていうのを見てるのが面白いです、うんうんうーんうん、オンエア楽しみです僕はい公開が編集頑張りますということで何か教えてませんかあ、ね、<笑>今、天国から地獄に、ね<笑> はいそれでは、えー、一問僕が、えー、間違えてしまったのでこれから罰ゲームとのことなんですけれどもちょっとこれ見てみてくださいコーラコーラ漆黒の天使漆黒の天使 1.5 リットルこれを、あのー、行き過ぎせずに1機っていうのがどうやらサムライティングの岡のアるゲーム 自宅がいるかったんでしょうさすがに、ちょっと締めようかなとゴリ<笑>ちゃん、ちょっと怖いんですよね<笑>しかも、ちょっと見てもらっていいですかこれ、あと二本あるんですよ全部三本これ何ですかって聞いたらあのまずこれを一気してこれ飲み終わった後にクイズがあるらしいんですよ侍池に日本のちなんだ日本の食にちなんだクイズたちクイズがあってそれを間違えたらもう一回行かなきゃいけないっていう<笑>、うん、ことなんですよね ないです、ないです。 これあのー、大丈夫、あの、しな、する人もいないと思いますけど、あの、閲覧注意になりますので、まあ、良い方真似しないでください。そう、お願いします。良い方、い子もそうでない方、もこれね、息継ぎすら別に何の問題もないんだけど、じゃあ、すいません。はい。それでは、はい、いいですか。はい、じゃあ、息継ぎしなきゃいいんですよね。一気ですよねす。一気です。はい。じゃあ、楽しいですね、はい。これ、え、これ、一気しないで、もし仮に、無理ボォ、ぶわってなったら、これですか。 <笑>いやじゃあ転屈しないようにいこうもうギャーとかやめようもう地味に行くわ<笑>いすいませんいただきますはいお願いしますおほほほおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお